下りの書道言葉をなぞる指を君に重ねてみればつじつまをコーヒーに溶かして飲み干したら心が。 「会いに行くよ」